ご視聴ありがとうございます。旅する着物の足の顔シンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、チャンネル登録をお願いします。現在地は富山県魚津市のスカイホテルウォーズアネックスさんの一泊室の前で予約させていただいたお部屋にいます。第2話の方でスカイホテルウォーズアネックスさんのホテルレビューをしていますので、詳しくはそちらをご覧ください。で、まあ話が前後するんですが、このホテルチェックインするときに、なんと嬉しいことに全国旅行支援の割引サービス適用できますよと というお話で4割引きで宿泊させていただいたのと同時に富山お土産クーポンという1000円分のクーポンをいただくことができました。今回のこの紅葉満喫宴ですね。かっちりした台本を作らずに見切り発車で始めてしまった なんですよ。余談なんですけれども、僕にとっては一年半ぶりです。ウゴーズは遠くには立山連峰があり、そして立山から綺麗な湧き水が流れ出て、近くには富山湾があるような、すべての自然が循環している街なんですよ。それで、海の幸、本当に美味しいんです。それを踏まえて今回のテーマ、アポなしで、ウゴーズのグルメを心ゆくまで堪能しようということで、やってみようと思います。アポなしで撮影が OK となったら利用させていただく。ダメだったら退散する。という形式で、富山県のウーズ 美味しいものがいっぱいあるんだ行ってみようかなとそんな気持ちになるようなグルメ旅をしてみたいと思いますでは早速夜のウォーズの街に繰り出すことにしましょうでは早速ホテルの外へ行きましょうっていうか押す方でしたねすいません間違えちゃったそれではスカイホテルウォーズアネックスさんを出発してラポなしでお店探すことにします果たしてすんなり入れるでしょうか せっかくなので、ウォーズの本物の海の幸を味わってみたいんですよね。1年半ぶりですし、で、僕なりに気になるお店があったので、まずはそこを行ってみたいと思います。現在地から徒歩4分と書いてあったので、すぐたどり着けると思うんですが、夜ということで、だいぶ歩き回ったんですが、やっと気になるお店、1軒目来ることができました。ウォーズダイニング3355さんです。おしよかかかもも値段もなかなかにリーズナブルだということ で早速はしてみたんですけれども残念ながらカウンター席がいっぱいで人割りをされてしまいましたしょうがないですこれが箱なしの現実だと思います気を取り直して別の店探してみようと思います 2軒目と言いますかもう一つの気になるお店は今欲しているものとは少し離れるんですがお店の名前が変わってて気になるので今から行ってみようと思います果たして入れるかな交渉はしてみました大津駅から徒歩1分のところにあるお店行ってみたんですけれども残念ながら玉砕しました他を探しますここも確かに この開封店さんのも確がお土産クーポン使えるんですけど営業時間も多分終わりなんですよね止まりましたねだいぶスカイホテルウォーズアネックスさんの方に近づいてしまいましたもう魚の線はちょっとなくなってしまいましたからあとはですねサイカチューボーさん富山お土産クーポンが使えるらしいんですよ出して OK がもらえるでしょうか行ってみます 間違いなく加盟店って書いてあったんですけどもクーポン使えないっていうことだったんで諦めました諦めましたん厳しいな絶どこだったら大丈夫なんだろう3軒目もアウトでした4軒目あるかな結構8000円なんですけど一応クーポン使えるんですけど買い入れるでしょうか<笑>ダメだったら潔く諦めましょう入ってみます こちらのお店様の一人は入れないということでダメでしたダメでした、えー、今回の結果玉砕です別の方法を考えますというわけでもう結果としては散々でしたこれは思考がないので方法を変えてテイクアウトで対応していただけるお店を探してホテルでご飯にしたいと思います いよいよ困ってご飯屋さんというところに物の試しで行ってみたら持ち帰りはなんとかできたので一応これで収穫ありとしたいと思います全部で1110円だったんですけどもどういうわけか1100円に負けていただきましたまあ10円の差は大きいんでもう目の前にスカイホテルウォーズアネックスさん見えてきたんであとはフロントでビールと飲み物自動販売機で売ってるんでそれを買って今日の夕食にしたいと思います というわけで、週末の忙しい時間帯に足運びまして、今更ながら考えが甘かったなと思ったんですけども<笑>、行ってみようかなと思ったお店すべて断られまして、ホテルに戻ってきたところです。偶然と言いますか、お持ち帰りができるところを見つけましたんで、ご飯屋さん丁寧に対応していただいてありがとうございました。黒材が有料の時代に負けていただいたり、本当に感謝に耐えないです。もちろん、入店を断られたお店さんに非があるわけではありません。お店様はそれぞれにご事情がありますから、 攻めるのは間違いだとよく分かってますとにもかくにも夕食なんとか確保できましたから捕食にはなるかと思うんですけどもお見せしたいなと思いますフロントでスーパードライ買ってきましたんでもの寂しくはありますが乾杯をしたいと思いますなんとか大丈夫でした今日一日頑張られた皆さんお疲れ様です うまいですね。ちょっと寂しいけど。とまあ、約一年半ぶりに足を運んだ富山県魚津市での夜はご覧の通り少々物寂しいものになってしまいました。 まあ、食べ終わりました。ごちそうさまでした。 おはようございます。撮影の順番としては前後しますけれども、前回の動画で大変お世話になったスカイホテルヨーズアネックスさん、チェックアウトも済ませて、昨日の夜は残念なことになってしまいましたから、でもまあ、このまま次の目的地の金沢に行くのも物寂しいなと思ったので、今から魚津ズ港の方に向かってみようと思います。魚津ズ港の方に確か美味しい海鮮丼が食べられるお店があるんです。なおかつそのお店、前の日の夜に使いそびれた富山お土産クーポン使えるらしいので、そちらのお店 だから帽子が飛ばないか心配で帽子の心配よりもいい絵を撮るよっていう話でしょうけど本当は風が強いな行き当たりばったりですが楽しみに見ていただければと思います。 この先にあるのは埋没林の博物館ですとか、海の駅だとにかく、ウォーズの美味しい海の幸が食べられる観光名所がたくさんこの先にあります。 地図アプリを使って、これから向かうお店の名前を分かりました。海鮮食堂危険城さんというらしいんですが、まだ営業時間ではないんですよ。現在の時刻が朝の9時20分なので、営業開始時刻が朝の11時からですから、まだ1時間以上あります。1年半以上前に、一応、富山県魚津市には来たことがあるんですよ。ですけども、あまりにも時間がなくて、で、あと、新規路を見ることだけに集中していたので、魚津埋没林でも有名なんですけども、ちゃんと見ていないので、もし大丈夫なら、埋没林の 博物館を見学してから美味しい海の幸をいただこうと思いますもうそろそろウォズ漁協が見えるので右に曲がったらマイボス院の博物館見えてくると思いますからそちらを目指したいと思いますまだ風が心配だな ウ津ズ漁協が見えてきました。それで手前の方なんですけれども、ここにエメラルドグリーンの建物あると思うんですが、1年半前に足を運んだウ津ズ丸食堂さんなんです。ただ残念なことに今日は定休日でした。ここのバイメシ定食、個人的におすすめなので、ウ津ズ市来たらぜひ、メ飯定食食べてみてください。本当に美味しいので。 魚津港に来ています今日は波が高いのでそして天気もあまりよろしくないようなので残念なんですけれどもあそこに冷蔵倉庫みたいなのが見えますがあの向こう側に富山湾が広がっていますもう間もなくマイボツリンの博物館が見えますので行ってみたいと思います見えてきましたマイボツリン博物館入口こちらですねすんなり見学ができるかどうかどこから入るんだろうなと思ったらここに看板がありました ここがウォーズマイボスリン博物館です入館料は大人1人につき640円ということなのでとにかく行ってみましょうなんかお誕生日会みたいなことをされてるということで巻き込まれる形でこういうことになってしまいました<笑>ノリノリで顔出しは OK ということだったのでご了承いただいて今撮ってますしばらくの間楽しみたいと思いますありがたくありがたく 見、う、事、ん、な場所はこんな感じですよ楽しい街だから絶対来てください「ハッピーバースデー」「ハッピーバースデー」 ってくでも楽しかったです。 ま博物館入らせていただきまして同じ建物の中に、ひなりゆさんというカフェがあるんですけどそこで賑やかに咲いている女性の方々に、あなたは混じりませんみたいなことで、先ほどのような楽しい思い出を作ることができました。これが、埋没人記念館のチケットです。先ほども申し上げましたけども、大人1枚640円。館内の撮影に関しては、タイビジョンの映像以外は撮っていいということだったんで、早速展示が始まっているんですけれども、ゆっくり見てまいりたいと思います。 こちらからか有料エリアです水中展示館と乾燥展示館はこちらにあるみたいです行ってみましょう入ってみます見えますでしょうかこれが水中展示館に展示されている埋没品です 地下からご覧にもなれますということなので、行ってみようと思います。先ほど上の方から見えたもの、地下から見るとこんな感じに見えるんですね。色合いが全く違いますね。 こちら側は結構ダイナミックな構図で見ることができますねあーすごいなこんなにも大きいんだ 乾燥展示館入ってみます。はあ、なるほど。でかっ。でかいな。先ほど水中展示館で埋没品見ました。けれども乾燥させるとこうなるみたいですね。 何かこう木の工芸品を触ってるような感じはあります。 展示館、そろそろ出たいと思います風が強いなホントに大雑把ではあるんですけれどもーズ埋没人博物館見学でさせていただきました今日はだいぶ脱線してしまったんで次の場所を移動したいと思います 大没林博物館を後にして旅行の方に来てみました海がさらに近くなったので風が強く感じますねさすがに今日は海を見る人は見なさそうですよ海の駅新喜郎にやってきましたここ美味しい浜焼き食べられるんですよ同じ建物の中に海鮮食堂危険状さんがあります海の駅新喜郎さん早速入ってみます あ、倍数広い。危険城さん。主なメニューはこんな感じになってます。バイメシ定食もいいな。今回はこのお刺身定食が食べたい。危険城さんから撮。撮影の許可がおりました。撮影の許可がおりました。 城さんの注文方法こちらの券売機で食券を買うスタイルになってます早速食券を買いたいと思います11時から営業だって聞いてたんですけども営業してましたいやーラッキー健険さんの店舗は海の駅新紀郎さんの中にあるのでかなり席数は多いですでここにセルフサービスのお茶があって の用意がもう来ております税込1 7 0 0円で今回は富山お土産クーポンを使いましたので実質700円こちらの注文した刺身定食をご紹介しますこれが海鮮食堂危険場さんで注文した刺身定食です美味しそうですね早速見ていきましょうかこれがご飯ですね蓋を開けてみます わあ、真っ白で綺麗なご飯。生つばをこらえるのが大変なご飯です。ここにたっぷり入ったお醤油が用意されてます。隣が醤油を入れる小皿です。見てください。普通だったらもっと器、この半分ぐらいの大きさなはずなんですけど、嬉しいことに、ご飯の器よりも大きいお味噌汁がついています。こちらを見ていただくと、きゅうりの漬物と、きんぴらごぼう。 これがやっぱり主役じゃないですかそして僕が魚津に来て一番食べたいと思っていたお刺身です盛り付けの仕方からまさにこれはアートです今回オーダーした刺身定食こんな感じになってますそれではいただきます ブりが甘いわご飯が進むなんてあんまりマグロなんだ一晩おわつき食らったし朝ごはん食べてないから幸せすぎる わいいし甘いし最高まるで杯のようだ 汁ですね、アサリに春菊えのきが入ってますものの15分程度で完食してしまいましたというわけで海鮮食堂玄奘さんで海の刺し身がたっぷり詰まったらお刺身定食を。 いただくことができました久しぶりに立ち寄ったウォで美味しい海の幸をいただくことができて感謝してもしつくませんそんなわけでごちそうさまでした 魚津駅の方へだいぶ戻ってきました。雨降ってきたので、雨を避けられる場所を歩きながら今撮っているんですが、まあ、先ほど海鮮食堂、危険城さんで美味しいお刺身定食をいただきましたんで、今回の魚津での心残りはまあなくなったわけですけれども、やっぱり思い出の味も大事にしたいんです。梅飯、魚津に来てから恋しくなってきたので、梅飯を使ってもう一工夫加えた料理を出しているお店があったんで、今からそのお店に向かってみようと思います。 漁港の方から歩いて、およそ15分ぐらいでしょうか。魚津駅、戻ってきました。それで、この魚津駅のすぐ近くに、このお店ですね。このお店の倍飯のおにぎり、250円で売ってるんです。ここが魚津駅前のミラーマルシェさんと言います。アポなしなので、もしダメだったら、この時点で企画は終わりなんですけど、大丈夫であれば、店内でいただきたいなと思います。早速聞いてみます。 ウォーズ駅前のミラマルシェさんで店内で撮影をしてもいいですかということでお話をさせていただいたらご了承いただきましたので昨日からずっと気になっていた梅飯のおにぎり実食してみたいと思いますその上でお店の方のおすすめこちらウオズの麦茶1本130円でしたいただいてみようと思いますこれが梅飯のおにぎりです この味ですよ海外の歯応えそのままにおにぎりにしてあるからさらに食べやすさが3倍増しになってるスーッと入ってくる美味しいお茶ですイメシよく合います。 それでは名残惜しいんですけれどもぼちぼちと魚津駅に入ります金沢までが1650円ですので切符を買いたいと思いますこの2000円を入れていきます2000円入ります金沢駅金沢駅の切符ゲットしましたたった今改札を抜けました 愛の風、富山鉄道、魚津駅の一番ホームに来ました。僕にとっては約1年と半年ぶりの富山県魚津市だったんですけれども、最初はうまくいかないことの方が多くて、果たして心残りを残さずに次の目的地、金沢に行けるかなと心配にもなったんですが、振り返ってみれば魚津の美味しい海の幸を心の底から味わうことができて、心残りも一切残すことなく旅を終えることができて良かったと思っています。そんなわけで、今回の旅行動画 楽ししんででいたただけたでしょうかぜひ、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。次回、いよいよ、僕の旅する生き物男子としての目標として掲げている47都道府県政府は、また一つその夢が叶います。初めて、石川県金沢市に足を運びます。そして、金沢には3つの茶屋町あるそうでして、その中の1つ、西茶屋町に足を運びます。一体どんな旅行体験ができるのか、今からワクワクしています。このワクワクした気持ちを一緒に共有できたらと心から願います。 っていますそんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。